それではここからはそのこれまでの結果を踏まえまして前回の授業からの宿題になっておりました中国需要三法の計算量の見積もりを行いたいと思いますえとまず中国需要三法 の, あの設定を復習しますえっと NH から NK が R の弦としまして互いに素としますえそして AH から AK を R の弦としましてまあこれらが与えられたときに A と AI が NI を報道して合同になるような A を R の源 A を求めるというのが中国女王定理もしくはそれのためのアルゴリズムということでした。で今回その中国女王三宝の計算量を見積もるにあたってそれぞれ与えられる数など の, その数の長さに関する仮定を行います。 えー、とまずその法として与えられる n1 から nk をは全てあの単精度ということにしますのでまあ ni の長さはあのラジオの1で見積もることにします。それからその常用ので与えられる a1 から ak も同じく単精度としましてまあ ai の長さはラジオの1で見積もることとします。であ と, えっと以前 の, その中国女王三法の議論からこの法の積 n ですね この n は n 1から n k の積ですけれども。まあ、これの長さは、えっ、ー、と、ラージ、え、オーダーのラージ l ということにします。で、えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、n 1から n k の、あの、稽古の積で、えー、なっておりまして。まあ、それぞれ n 1から n k が、えっ、ー、と、単精度ですので、えー。この k というのは、この n の長さ、すなわち、ええー。と、連線に等しいので、まあ、k はラージ o の、まあ、l が成り立っているもうとします。 そしてここではその計算量をこの方 n の長さ l の関数として求めることにします。ここではその以前の授業で示しました中国余弦法を一応あのアルゴリズムの疑似コードを使ってまとめてみました。でまず最初のステップでは この i が o 1から k までの間で動かしましてこの ei というのを求めるループとしておりますで、まあその計算の中身ですけれどもまずステップ A でこの ni スターですね ni スターは n 割る n i で求めておりますでステップ B ではこの ti これはその ni を法とする ni スターの逆元をこれを ni スターとですね。それから ni から始まる そして C のステップではこの、えー、と EI としてこれはの TI と Ni スターの積ということでここまででその EI を求めます。でこの計算をその i が1から k までですねその警戒繰り返すという点に注意してください。で、まあ、ひとたび E1 から Ek が求まりますと、まあ、これに対してこの 与えられていた常用を使って A1E1 から AKEK までのその積の和を取ることでこの A をまず求めます。で最後にそのまあこの N 法の積 N ですねを法とするま あ, ある一定の条件を満たす数を求めるためにこの A をそのまあ N で割った1回割り算をして常用を求めることでまあ最終的な答えを得ています。 それではここからその中国語呂予法の計算量の見積もりに入ります。えー、とまず最初にあのステップ1の中からですねその順番にその各ステップ の, あの計算量の見積もりをしていきます。えー、とまず最初にこのステップ1の a で ni スターを求める分これはあの n を ni で割っているわけですけれどもこれはその n の長さがラージオの l それから ni の は単精度ですので ni の長さはラジオの1ということで長、まあ、さ L の多倍長数を単精度数で割った序、えーえー、断ですので、まあ、その計算量はその比除数の長さに比例するすなわちこの場合はラジオの L で見積もることができます。で次 の, あのステップ B の, その Ti ですね方逆円を求めるところですが、えー、これはあの ni スターと ni から 始ままるその拡張ュークリッのご助法を行っておりますで、えー、と Ni スターの長さは、えー、とラージオの、えー、ラジェルそれから、えー、と Ni は単精度ですの、ね、でラージオの1というふうに見積もられるんですが、まあ、この場合その拡張ユークリット互助法の計算量は そ, のそれぞれの与えられた2つの数の長さの積に比例するということでしたのでこ、まあ、このステップで の, その拡張ユークリット互助法の計算量はそのラージオの L でで、えー、評価すすることができますで次のステップ C では EI を求めているわけですけれどもここはの TI と Ni スターの積なんですが、えー、とと Ni スターの長さはラジオの L それからまあ TI は、えーとまあ、ラジオの1ということです。 でと多倍長数の乗算の計算量というのはそれぞれの数の長さの積に比例するということでしたのでここでのその乗算の計算量はラージオの L で評価することができます。で次のステップ2ではこの A1E1 から AKEK の積の和を取ってその A を求めております。でここでまずその各 AIEI の積のまあ計算量です長さですけれども えいの長さが、えー、オーダーの L。それから、まあ、AI の長さが、えー、オーダーの1ということですので、まあ、ここのステップでのその乗算と加算の計算量の合計は、ラージオの L と評価することができます。で、最後に、その第3のステップで、この A を N で割った乗位を求めるということなんですけれども、まあ、ここで、 のまあ、A の長さはラージオの L それから N の長さもラージオの L と評価することができます。でこの多倍乗数同士のその序段の計算量は序、えーまあ、数比序数のその長さの積でに比例するということでしたので、まあ、ここでの序段の計算量はラージオの L2 乗と評価することができます。で、えー、と以上の見積もりから この中国乗用算法の計算量をエルの関数として求めると、まあその合計はラージオのエル二乗で見積もることができます。え今回の授業のまとめです。で今回は主にその除算とそれに関係するアルゴリズムの計算量の見積もりを行いました。えー、とまずあの除算の計算量としまして、えー、と一変数多項式の乗用付き除算、それから まあ多倍長数の、お、重要付き乗算の計算量の見積もりを行いました。それからあと、えっ、ー、と、か、ユークリッド五乗法、拡張ユークリッドの五法の、まあ計算量の見積もりについて説明をしました。で最後に、以上の結果を踏まえまして、中国乗用三法の、まあ計算量の見積もりを行いました。えー、次回の内容の予告です。えっ、ー、と次回は高速乗算法としまして。 唐津波の冗談アルゴリズムを紹介したいと思いますで、これはあの整数の冗談アルゴリズムとそれから一変数多項式の冗談アルゴリズムに分けて紹介したいと思いますで、まあこの内容は今回のテキストには含まれておりませんのでまあ、次回直接内容を示したいと思いますそれでは今回の授業はここまでにしたいと思いますお疲れ様でした